間違いないヨガマットを購入しちゃいました入れようヨガマットおおこの真ん中ら中心にバランスの線はいよいカメラ OK 音 OK やった OK 用意スタート はい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、おすすめ、ヨガマットをご紹介したいと思います。というわけでですね、監督なんですが、過去に1回、ヨガマットを買ったことがあります。ですが、高いシーン、ナビーによって、おしっこをかけられ、ボロッボロに破壊されました。というわけで、今回2つ目のヨガマットを購入しました。で、ヨガマットなんですが、最近はですね、100円ショップで200円で販売しているヨガマットですとか、高いもので言うと1万円以上する、しっかりさ作りのヨガマットも販売されております。で、監督がですね、 今回購入する前に絞ったポイントが3つございますまずはある程度大きくて厚みがちゃんとあって広さもあるものですね続きまして破壊券ナビに破壊されないものそしてお手軽なお値段このポイントを踏まえてアマゾンで購入しました。 こちらですね海というブランドですお客様の生活をシンプルにする製品をお届けしたいという思いから作られたブランドだそうですねああやめろ大きなおおおいパンチングマシンじゃないやめろやめろやめろやめろよ開けていきたいと思いますいでよヨガマットおおはいショルダーバッグ用の紐がついております中見ていきたいと思いますおお 結構大きいですね。めちゃくちゃでかいです。調査屋を見ていきたいと思います。このですね、縁取り、待があります。これでね、ナビが走ってもぐちゃぐちゃにされない、がっつりね、こういう待がついております。しっかりとした、こういう縁取りが。 されておりますあとですね、色が何種類かいます。監督が購入したものは、横が赤ですね。このツートンカラーがやっぱおしゃれでいいですね。これ見えるかと思いますが、この真ん中の中心にバランスの線が、補助線がついております。こんな感じでですね、ヨガをされる方はですね、えこの線がですね、使えるかと思います。ちなみにこれはですね、表がこういう線が、補助線がついてまして、裏は何もついておりません。なので、表と裏はちゃんとあります。 あと程よい弾力性と反発力があります。こちらですね。で、ここですね。こう吊るしても、こうすぐ。 やっぱこれくらい厚みがあるとね、床に面しているところも痛くないと思いますね。合成ゴムでクッション性や保温性に優れた素材、NBR 素材が使用されております。10mm なので、どちらかというと厚いヨガマットですね。で、本体なんですが、約 1.1kg ございます。一般的なヨガマットよりは少し重めですが、まあ逆にメリットとしては、ずれない、滑らないというところが強みとなっております。はい。で、本体こちらですね、結構長いんですよね。長さが1 8 3センチあります。はい。 これくらいあります。厚みがあると結構でかくなるかと思うんですが、丸めてみます。これくらいの大砲になります。大きさ的にも、まあ、こんなサイズさっきの、これですね。この部分につけて、反対側もつければ、もうこんな感じで。じゃあ、ヨガ行ってくるか、こんな感じですね。 いいですね紐付きですのでヨガ教室等に行く方はこのままね持っていけるかと思いますなんかかぶせるけどねはいというわけでですね気になるお値段なんですが約3000円で買えますまただ3000円でもねこれ安いと思いますよはいというわけでですね広い部分で撮ってみたので映像をお見せします 痛くないです全然痛くありませんゴミあやめろ はいというわけで今回はとてもおすすめなコスパがいいヨガマットを紹介させていただきましたこちらの監督ラボではですね自分が好きなものをおすすめしたいものをバラエティー豊かに紹介しております今後もまた面白い動画共有したいおっていうものをですね紹介していきたいと思いますのでぜひ見てくださいではまた次の動画で会いましょうおすすめヨガマットを購入色がですねなえヨガをやれるヨガとかをヨガとかをヨガをされるかはい最後までゴ